スマスから来ました <笑>はい、今日どんな思い で, 今日どんな思 い, でいやあのちょうど私が小学6年生と小学3年生の子供がいるんですよ福島で結局広島の原子爆弾の20倍の放射 の, あの結局舞い上がってあの爆発してそれで小学生とか子供たちを避難させたいっていうのが私はおかしいなと思って今回このデモに参加したんですよ子供を何ととしてもやっぱりこのですか東電とクリ 国の方から動いてもらって、やっぱり福島県の子どもは全部避難させてもらいたいんですやっぱり。採用いたします。えそれからえー、今は皆さん目印に。それかられどちらから。福島県から本当にもう原発を取り戻です。本当にあの元通りの福島県を戻してほしいです。 放射能のことですけどすぐに健康に被害がないんですが着実にこう迫っているような恐怖感があって皆さん、本当に子どもたちの子育てとか困っています、あとはうちは農家もやっているんですが生産しながらも被爆しているわけでまたその生産したものも、えー、基準値を超えても超えなくても少なくても少しは入っている、そのものをこれからも食べ続けて い, っていくということにすごく思います。 どうですか よかった。よかった。かかったかかったね、よかったね。お母様ですから。ああああ。今日あの人がいたん、ね、どうですか。うん、初めてでいいの？はい。初めてですね。はいすねはい、今日はとても全員人が集まったんですけどどうですか、えー。こんなに集まるとは思わなかったです。 何かこう自分たちの声みたいに届いた感じがしますそうですねやっぱり届いてくれるといいですよね福島で苦しんでいる人たちみたいな<笑><笑><笑>、ね、いありがとうございます福島改正。福島開成子どもたちをお返 これだけ大きいと避難してる人みんなもいろんな人もいろんな今までいろんな立場の人もみんなねニュースとかで知ると思うので本当にいろんな風に手をつないでいけたらいいなと思ってますありがとうございます。 皆さ ん, ん、元気よく元気よくコードを作っていきたいと思います。 いらない天気に恵まれましたし、みんなの気持ちがばっと前に出てますんでね、はい、先頭の福島の人たちの、はい、もう私の知り合いもいっぱい参加してますまた後半頑張って、日焼けなんかなんとそうで、行ってきます。 なんか六万人ぐらい集まった。い, いや、どうやって数えたか知らないですけどね。えーうん、でも、すごい人ですよで。すごい人で、なんかホームから降りられなかった。そう、僕も仙台あれ全然降りられなくて、ね、結局もう一度乗って、信濃町まで行っちゃって。うん、<笑>どうですか、今日、あのデモに参加してみて、今回は初めてですか、デモ。初めてです、実は。はい。結構多くの人が参加して、まあ、でも国連で総理大臣は。 脱原発しないというメッセージを発表するっていう。ああああ。いやまあようやくこのぐらい集まればね、あのマスのメディアも少しぐらいは取り上げるんでしょうねと、まあちょっと期待したいこところです。どうもありがとうございました。お待たいしました。原発はいらない。北海道に原発はいらない。北海道に原発はいらない。 Let's see. Let's see. <笑>これは1000万人署名のキックオフっていう位置づけなのですごく頭がいいなと思ったんです。というのはこれで盛り上がってそれであの満足して終わりじゃなくてこれで署名1000万超すぞみたいなねそういうのなので。 いいなって思います。少なくともでも。八十八年。頃の。二万人集会よりもはるかに多くなりましたよね。まあ、それで。その、その一つはそれで。あの。 私たち の, その原子力から撤退を求める声というのはこんだけたくさん上がっているんだということについては実感ができて、えー、これからさらにもう一回り運動を広げていこうと、まあ、思っていますね、うん、でもう一つは、でもこの事故福島 の, その不幸な事故がきっかけとなってこうなっているということについては、うん、なかなか何て言うんですかね できればその前にこういう形を作ってですね止める方向に持っていきたかったという思いは強いですよね。 山口県かなはい、私は山口市に住んでます。もう早く上の関は止めて、国に国がもうやめたって言っていうことがはっきりするように祈ってます。祈ってる最中です。もうやめてほしいです。 上島の応援をしたりしていこうと、、六万。今、どちらか。三浦半島から来ました。<笑>はい、そうですね。原子力空母ジョージワシントンも、二基の原子炉を積んでいるので。まあ、福島第一原発と同じように地震が直下型地震くれば。 同じような状況になるんだろうなと思っています。その点ではやはりあの厳しいだろうと。同じ状況も横須賀はなる。横須賀で起きれば、関東全体が被爆地になるという、そういうふうに考えています。はい。 福島県の新地町というところから来ました、はい、今日どんな思いでそうですね、やっぱり、微力でも行動を起こさないとダメだなと強く思いまして、今日参加 し, てみました、はい、そうですね、特に感じるのは、子どもたち、保育所を預けてるんですけど、やっぱ外で遊ばせられてないっていうのが。 子供たちにとってすごいことかなって自分たちの時代では考えられなかったん で, でかわいそうなことしちゃってるなっていうのでやっぱり親の責任でもあるしやっぱこれをきっかけに原発変えたいなっていうか脱原発したいなっていう思いが強いですねはい。六万人の方がああすごいですねなんかすごいパワーもらえまして来てよかったですありがとうございますどうもありがとうございますはい。